の国有財産審査室長、田村さんと交渉していました。籠池さんは手紙で安くてか、その売却ができないか、売却してもらえないかということを手紙で相談をしています。単に。そのみずの国の記念小学院まあ、できてない学校の名誉校長っていうのがわかりませんが。 名誉校長になっていただけではありません、まさに財務省に対して交渉しているではありませんか。 補補助助を行うとと政府は答弁しししました補助として総理の補助として関与しているのであればまさに内閣総理大臣の仕事をやっていると言えると思いますがどううでしょうか安倍昭恵さんは内閣総理大臣夫人という立場をさまざまに使って権力を行使をしています。そしてこれは の乱用でではないでしょうか権力の私物化を私たちは許してはいけませんそしてこの森友学園の問題は教育直後子どもたちに園児に暗唱させそして安倍首相頑張れ安倍首相頑張れ安保法制が通過してよかったですという この塚本幼稚園の講演を一旦は引き受けています籠池さんは証言の中で2015年9月5日安倍昭恵さんが ないでしょうかこの真意はこれから明らかになりますけれども結局この幼稚園森友学園を安倍夫妻は応援をし続けてきたと言えると思いますこの学校は何なんだろうか私は安倍総理私がある時加計学園の加計孝太郎さんが今治市で獣医学部を作りたいと思っているのをあなたは知っていましたかと聞いたら 知ってる知ってないと答えるべきが名前を出した責任取れるのかと逆上をしました安倍総理は野党の国会議員の質問になぜ答えないんでしょうか国会はまさに政府の行為を国会議員がチェックする 頑張れ安保法制が通過してよかったですとみんなが声をそろえて言う社会を 個人のの尊重もととに生きられるそんな社会を変えようとしています森友学園のおどろおどろしさは安倍総理が作ろうと思う未来のおどろおどろおどろしさではないでしょうかそんな社会はごめんです子どもたちが若者が国のために死ねと、えー、教えられた教育直後を取り戻そうとする この政権、教育直後を取り戻す、この精神を取り戻すといった稲田大臣、この内閣を私たちは許してはありません、皆さん、安倍総理がまさに勝つのか、それとも民主主義。 主義を取り戻ししていきましょう。松井知事とそして安倍昭恵さんの承認喚もどんなことがあっても実現していこうではありませんか籠池さんの言うことが嘘であるんだったら承認 主権者に呼びかけ私社民党福島みそほの心からの決意と時代の中での精一杯の全体の挨拶とさせていただきます時代を変えましょう歴史